僕、はい、ちょっとオーディションの話をね、してもいいですか。いいすかはいはい、僕、正直、はい、スタジオオーディション行って、はいはい、やって、はい、テストやってから落ちたって、もうすぐ思ったんですよ。ええー、そうなんですか。そ, それ、なぜかっていうと。はいはい 僕自身が純朴なのはちょっとじゃないっていうのは置いといたとしても、うん、その性格的なものというか何<笑>、はい、かフィーリングがめちゃめちゃそ頂 い, いた原稿とその該当箇所の漫画の部分原作の部分がだけでシンパシーを感じちゃって、はいはい、結果似てるなと思ったから。<笑>はい 原作全部読み込んで勉強してっちゃうと、うん、自分に近づけてっちゃうなみたいな。役っていうより、自分がただ自分が演じるだけになっちゃうみたいな。若、う、菜、んうん、くんじゃなくて、自分よりの若菜くんになっちゃうのがすごい怖くて、はいはいで。僕、オーディション普段原作とか読んでくんですけど、うんうん、あるやつは。でも、いや、これ読まない方がいいと思って。その、行ったフィーリングでオーディション受けた方がいいと思って、行ったんですよ。はいはい、すごいで、そしたら、テスト読んだら、追加で読んでくださいって言われたんですよ。 ありましすねって思って。それで、あの音響監督さんがね、原作読んだーって。<笑>そう、オーディション歌手じゃないから。そうですね、うんこ。今回に限って読んでないと思って。<笑>はいはい。で、あ、いあい、ちょっと、あ、読んでないです。<笑><笑>いや、そんな、ね、嘘つくわけに、はいは い, はい、いかないじゃないですか。えらい、嘘つかないのえらい。すいません、読んでないです。<笑>って言ったら。 トークバック入った状態で、あの向こうからあのいろんな人の声で、あーっていう感じ で, です、そう、あーと思って、<笑>いやだ、そんなんでもうやりたくない。そ, その結果、その時点で、うん、うんうん、落ちた、<笑>って思ったんですよね。そ、はあ、心臓がキュッとなるわ。そうなんですよ。で、そっからちょっと立って、事務所行って、はいはい、決まったよって言われて、うん。うんってう<笑> え、あ、え、受けた役とち、違う役ですか。あはいは い, はいはい。えー、いや、何言ってんのみたいな、<笑>確かにあんま男でも出てこないしそ。そう、だから、まあ、結果としてはフィーリングがやっぱ良かったんだなとは思うんですけど。うんうん、その時も、本番中は、そう、だから本番気が気じゃなくて、テスト終わった後だったから。冷や汗かけながら。テスト。嫌<笑>すぎるんですけど。う, うわ、ぞっとする話じゃないですか。そうなんですよ。 お疲れ様でした。よかったんですよ。よかった。ったと思ってうん、よかった。うわ、素晴らし い, <笑>そうなんですい。オーディションね、懐かしいですね、うん。私は結構真逆でしたよえ。あ、なんか行った時にやるじゃないですか。じ、は、ゃ、いはい、トークバックの時点でめっちゃなんか笑いが起きてて、こっちめっちゃめっちゃ緊張してて。よろしくお願いしますみたいな、もう今にも死にそうな感じで言ってたんですよ。したらもう。あ みたいな感じで声が聞こえてきて「何んか読み間違いでもしたのかな?」と思ってしたらなんか第一声に音響監督の藤田さんが「え須裕太さんってさあの渋谷にいた高校生の時」って言われて<笑>「<笑>いや田舎の方ですぐ家帰ってました」みたいな<笑>話をして「いやでもめっちゃ面白かったな」っていう記憶がありました。めちゃめちちゃゃゃいいいいでですすよね そ, そ う, そうギャルじゃななみたいな<笑> 感じでは。まあ、僕もそうですけど、はいはい、あの、ちゃんとトークバックで入ってるのがいいですね。はい、<笑>そう、入ってないですよ。そうそうそう、こいつたちとしては気が気じゃないです。けど気が気じゃなかったんですよね。いや、懐かしいですね。懐かしいですね。